んんなんかお胸を見られてるような気がするそんな時は小林製薬のおっぱいガードうん。頑張ってちゃん頑張ってあと少しだよねあクランプきついなあと2分10秒だよね残り長いふ、うん んへたくそ気持ちよくない、うん、おお気持ちよくない、うんうん、へたくそ、うんーうううん、おーへたくそ、うんうん、あーすごいへたくそ、うん、だから魚を捕まえるときはね川から飛び跳ねた魚をこう。頑張ってあ ねえ、頑張って。筋が切れそう。どこの筋？の腕 の, の筋が切れち う, う。腕の筋が切れそうなの？うん、やめろやめろやだ。やめない。頑張って。あとなんあと何秒？あと何秒？うん、あと二、うん、分十秒だよね、うん？変わってない。うん、もうだめだ。でもよく頑張ったよね。